田涼子です次回のお話ではお姉と親友の桃さんからすごいアイテムを授かる話ですシャミ子親友だってここは話し合わせといてくださいシャミ子の親友ならここにもいるよアンリーだよ小倉シオンでよ